どうしようかな、どうしようかな。どうしよう か, <笑>どうしようかな。麻、ま、央、あ、ちゃん、ちなみに、これ知ってるのとかある。いや、知ってるのはあるんですけど、うん。あるだけです。あるだけです。<笑>るあるだけです。<笑>じゃあ、じゃ、もうおまかたあるみたいなそうだね、じゃ、あおまかせでいこう。はい。<笑><笑> okay、<です><笑>お願いします。ちょっと。 このヘッド使いながらいろいろ試していきたいと思いますので、はいはい、ちょっと何いいうかだけえ、えー。コーラのヘッドですかか、えー、かっっこここいい<笑>かっこいいえこれは初めて打つかも、うんい やすい、うん。しかも、そう、高さも上がってるよ、ちゃんと。え、えすごいえ。え、待って。すごい、本当に降りやすい。みねさん、マジックきた。すごい、素振りした時も、え、何これとか。へええ。ありがとうございます。ちょっと違うシャットいきますね。はい。お疲れ様です。 ほ ん,、うんうん、んかちゃんとに5ミリあるやなし屋ぐらい短めに持っていただくといいかもしれません。はい え、えまたた良くなったのすごい、はい、なっのすんんんかさが出てしゃがんで、今どこ見プラス全体のスイングの見え方。うーん えー、いいんじゃないですか。ありがとうございます。はい。ちょっとだけ短めに持ってください。えー、さっきよりもちょっとだけいいです。ちょっと短すぎるか。もちろん持っていいです。長く。はい。指一本分横ぐらいです。はい。 ヘッド一緒なんす、ね、ヘッドずっと一緒ですなんか当たり が, が当たりが音が変わりましたよね、はい、シャフトでも変わるん変わ、ね、りますありがとうございま す, いますはいお疲れします と元々ドローですか球そうですね、元々ドローで す, ですよね、はい、あと、高めのドローを低めの程度にしようかなとかってしたことはありますかんあんまないですか一回、そういうのもあって、変えたけど、はい、できなくて、今のまた調整してますなるほどはい。 なんか同じ色なんだけどね。<笑>全部違うんですか。全部違います、えー。硬さと重さと全部違います。今どう調整してるんですか。今ですね。ど、はい、のどの辺しなると気持ちいいのかっていうのを勝手に私が考えてます。えー、シナリオ？はい。どの辺足なったらいいかどのくらい足なったらいいかはい。なるほど。 多分振りやすいでですすよねま、ねうんはい、どん。今でも 今のでも高さ出てるのいいですよね。そうです。ね、確かに。ね、はい、うん。ちょっと低めに出るかなと思ったけど。はい、ありがとうございます。曲がい、まあ、な, ないですね。曲がねえですね。はい。はい。チャップタイミングこの辺あると思います。はい ここはヘッドを考えるんですけどあ、えー、そうなんですねへヘッドはもう決まってるのかと あ, あ、ヘッドは目安でちょっと打っていただいたなるほどイメージなのでこれシャフトちなみに何なんですかこれはシャフトですねスピーターの NX グリーンというシャフトですえー、っとこの9月に出たばっかりのシャフトかなのえー、っと 40g 台の R2 を今付けさせていただいてますなるほど、はい なんかさどんどん良くなるのがすごいよねい普通さこれは違うかなとかなんかありそうじゃん、うん、どんどん良くなっていくっていうあえて気持ち悪いの打ちますかあーいいす同じぐらいのグラム数で確かにピッティングの最中もよくやらせていただく時はあるんですけど、はいはいはい、合わないもの知っといていただくのがいいことかなと思うこのと間でたまに入れたりするんですけど で、お試しくださ い,、はいい。上手なんて言っちゃうとは思うんですけど。打てないかもしれない。<笑>うん何ここね、うん。なんここはね、出ちゃうと思うんですよね。なんか違う。ああ、まあ、さっき言ってましたもんね、その、どの辺が振りやすいのかな、はい、みたいな。 結果っていうよりも、そこ、そこなんですよ。た、は、ぶ、い、気持ちよく感じていただけるかどうかが、結構大事かなと。<笑>なんとなく、はい、ちょっと系統が違うかなみたいな、うん。素直な感想をそのまま言葉にしたから。全然走ってくれない、うん、自分で、こう、ちゃんと持って行ってあげないと。 走ってくれる。あなるほど。常に一緒。今回その感じはお好きじゃないはずだもんですね、私もね。さっきのシャツ違うヘッドで す, ドです、はい。最近出たやつじゃないですか。そうです。新最新。最新、うん。めちゃめちゃ走りますね。はい。<笑>すごい。 安すぎる。はい、ありがとうございます。今のヘッドちょっとないのになんかわかんないけどま、ね、っすぐ行かない。見て走る感じが。はい。はい ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございます。 打っただけでもうなうん早い、ね、多分さ打ってる間にもうさあるんだろうねうーん、うん、候補がもう、はい、これこれこの組み合わせみたいなできてるんですか何何個かは、えー、でしょ一発だけ一発だけ、はい、一発だけ 休激にいきましょうか、はい。ちょっと休憩しましょうか。はい、<笑> 疲, れうん、疲れてきてるわけです。はい、ありがとうございます、はい。で、これ今一番飛んだ数字のデータなんですけど。はい、まあ、ヘッドスピードはこれ人間が振ってるので、うん、まあ、一旦置いて、うん。で、まあ、ボールショックは、えっ、ー、と。 シャフトタイミング気持ちよくて芯当たったら結構出ちゃうものではあるのでミ取ト率もイコールですあんまり気にしなくてで気になるのはここアタックアングルはいこれがボールに対して上から入ってくる下から入ってくるの入射角って呼ばれる部分になりますでマイナスって実はダウンローなんです結構女性の方 には珍しいそうでですすね、上げってる方どちらかというとで体が柔らかいので、うん、クラブ後ろから入ってきても意外と大丈夫な人が多いのでここアッパープローになる方が多いんですけどあの結構アイアン見ててもそうだったんですがガツンと打たれるタイプなのでマイナスで出てますでそうすると気になるのが打ち出しとこれ最高到達点か打ち出し機。はいはい でここが15度6度ぐらいまで出てくるとここもうちょっと伸び、ね、ああるはずなんですけそれでスピン量が増えあんまり多く増えすぎなければ、はい、トータルもうちょっと伸びてくれるかなっていう気がするのでなるほど。を, を今、はい、目指して、はい、打っていただいております。 体を右サイドに残してここをアッパーに打ってほしいわけじゃないので全然今まで通り普通通り打っていただいてたいと思います。はいはいはいうん 普、う、通、んうんうん、はい。うん、たい感じ気持ち悪いとかありますか？うん、いないです。ないで す, かいです、うん。うん。はい。ありがとうございます。すいはい。すごい。まあもちろんり。構成の赤ところで。はい。指たりとか、うんうん、まあ右でたりとか左で、ね、た, たりとかもちろんするんですが。はいはい えっ、ー、と今の組みやすい感じ、はい、言っていただいてる感じに合わせておすすめをさせていただくんであれば、はい、こんな組み合わせも面白いのかななんて思ってます、ね。確かに全然違う。この入射角の関係、はい、アタックアングルの関係でちょっとロフトは多いものを選ばせていただいてます。はい、12, 度12度。今日はあえて選ばせていただきました。うんはい、ヘッドはコブラの LTDX という、うん、まあ一番スタンダードのコブラの中ではヘッドになります。はい にえっと新しいシャフト、えー、スピータの NX グリーン、はい、40の R2、<笑>はい、40の R2、長さとかは別の標準で大丈夫じゃないかなと思います。<笑>はい、ええー、すごい、これみたいです。 <笑> こ, れみたいです<笑>この辺りを使っていただくとちょっと面白いかもしれない<笑>、はいはい。また違った違、はい、っていうのは M4 の特徴な気がするのでえっとそれがスピン量減ってもうちょっと前に飛んでいってくれるイメージが出たら距離出てくれる可能性があるのでえっとヘッドだけで考えるんであれば。 えっ、ー、とシムマックスとかの10点を持ってきていただくと面白いかもしれないですし。えーはい、ああなるほど。今のがテーラーメードに入ってるから、うん、そのテーラーのシャフトに合わせて。うん、ああ、うんうん。シムマックスって今のやつの1個前ぐらい。2個前です。2個前ですか。はいえー、今の今のシム2よりもそっちの方がいいんですか。えっ、ー、とねシム2だと打った感じは気持ちいいと思うんですが。 ほんのちょっと打感が柔らかってフェイスに乗っかってる時間が長く感じるので、はい、出てってくれなくて球捕まっちゃう感じがしちゃうと思うんですタイプ的に実はシムツーなんかしたことあるんですよなんだよ<笑>そういったことあるんですけど<笑>もう本当にまさに言ってる通りで捕まりすぎてちょっと違うなってなっ て, ってえー、あそれで今のままなんだそうですそうですパンって出てってくれる感じがあった方がうん、うん、気持ちいいですね、はい、多分ねはい。 おーすごいすごいっすねこの短時間で好みとかまあ、あと最新のモデルじゃないじゃん、うん、そんなのにこの辺がいい、うん、そうマジで本当に仕事ですねさすが最高峰っすね、うん<笑>はい、なのでシムツの印象とは多分だいぶ変わると思います、うん シャフトまあ今のじゃなくてもシャフトのヘッドをまるまる変えちゃうっていう場合は、はい、ベストはさっきのコブラと で,、ねはい、できるだけこう高めの打ち出しとヘ、うんえーうん、スペインあとはそれプラス、えー、と高所高を、うん、こう実現したいなと思うとこんな組み合わせかなと思います、うん、はいわかりましたななんとなくわかりましたはいわかりました全然本違いましたなんか一回違うなんか打ちにくいクラブ、はい 打たせてもらったんですけども全く本当にこんなに違うんだっていうぐらい違うかったのでしてよかったです、うん、本当に初めてのフィッティングだったんですけども是非皆さんもこれは本当にした方がいいなって思いました是非皆さんもこちらの調布店に来てフィッティングをしてみてくださいあ、はい、あれです、はい、その際は自分のクラブも、はい、っそう持ってきてした方がよりわかるかなと思うので 皆さんぜひよ ろ, よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがと う, がとうございます。ありがとうございます。